いつも最初の稽古ですからあのみんなさっきやって難しいこといろいろやって頭こんなにしてたこともい。 ちょっとリセットしてる普通の展開普通のでこれ前提はやっぱりね持った手はね引っ張り込んで引っ張り込んでこの手使うとか蹴るとか。 それからこの手を引っ張り込んできて自分の前からこ、ね、に入ってくるとか横に入ってくるとかでこの線外してね相手のこの線外してだから大体引っ張り込むのはまあハックあれは引っ張り込んでくる多分こうやって押してこう一けよこう行けって押さないんですよねでそういうことを想定してやってないとあのえっ、ー、とね引っ張り込まれるってことを想定してないんですよでみんな相手にピタッとかし て, ても持ってないんですよ 持ってね、もたわせてこのまま、まあ、やりましょうってやってるから何の稽古にもなってないって言ったらやそれましたら引っ張り込まなると僕やらちゃうんですやりたいと思ってやりましょうって こ, こうなっちゃういやそれ考えてやってないといつも稽古で、ね、まずいんじゃないかなと思うんですよで大体普通の道場は分かりませんけどまあ僕が言ってるところは大体ね持たしてはいやってくださいってそういう感じでやってるからでそれはあんまよくないからあのちょっと この想定としてねこう、持ったら引っ張り込んでくるんだよ、引っ張り込んで当てくるんだよっていう意識で、引っ張り込んで当てがくるんだよ、その時僕はどうする僕はこう入ってきて、いかあの入っ手ではできないわけだから、から引っ張り込んできても、ね、自分がこうてき引っ張り込んで大体いいそういうふうに持つんですね、でこう、 そ う, いうことを考えてちょっともう一回ね考え直してその受け身の人はちゃんと受け身の役の人はちゃんとそういう意図を持ってやるんだよって意図のところを彼が。こうちゃんとやるはいなしでちょっと受け身の人の稽古じゃないんですけど受け身の人がちゃんともうなんか当てもうなんか変なことあってちゃうよそういう意識で、ね、もう少しだけやりましょう 変<笑>あの、パイコンでは意外と難しいですよね。こうやって、あれはやろうとってたんだけど、展開して、これ止まっちゃ崩れちゃ あ, あの、うかそういう傾向も認めきにね、少し、あの、お互い、展開になっちゃいけないから、まあ、こういうのやりましょうよって言っやるのはすごくいいと思います。パイコンのところなんか、これ出してくる。 それもしくはこ僕が固まったこの筋肉が固まってますよね。その利用してなんかそうそうそうそういうことをねあのこう固まったこの筋肉を利用してそういうことをやらないといつもこう。こう いうふうに言ってたんですで。そういう、この自分の持たせる手を向こうに押し込んでいかないっていう傾向をずっとやってきたとして触った瞬間に、こっちに行く。いないような力。触った 瞬, った瞬間一1ミリもこっちがこっちが な, ない。こっち行くと、汽車は手払う。ここからも押して<笑>そして、これを外していくってってて。外側にっていうことをやってたんですよ。 で今はちょっとこので持たせて勝手に引っ張り伸ませて筋肉硬くして彼 の, の筋肉をよしぶた崩していくそういうことをちょっと、えー、こうやっ引っ張り込むこ れ, こ れ, これ筋肉あるか ら, 崩る 柔, らか柔らかいと崩れない。筋肉を使ってないからこう使ってくれよ<笑> 体の筋肉を利用して、今の課題じゃなくてもいいですよ。 それをなんかそういう感じ だ, だから勝手にお互人が勝手に動けたの、はいどうぞやってください状態彼女やってくださいあんにゅうもできるのに彼女動けるのに止まって待っててくれる職務やるのにねじゃなくてなんか勝手にちょっとそ う, そ, うだからそういうふにやった方がやそういうこともやった方がいいよってい ね、じゃ待っててくれて次どころでやらないと結構ならない人たちもいるんだけどもうみんなうまい人だったり広くほとんど全部今日はんだろう中心なんだか知らないけど集団ですよね多分ねこの中心バー、そういう人たちねすごい古い人、何十人くらいしたら僕は生まれる前から<笑><笑><笑> そういういことを少し考えてじゃあちょっとじゃあ昭和投げやりましょう昭和投げこうやってた彼女がこう曲げてきたこここうやってやる昭和投げ最初はやる人やりましょうったら曲げられたわこうやって昭和投げやるこうやってやりますよはい曲げましたよ、ね、そしたらこうやってね下がってきたのしこうやって曲がてってきたの曲ってってきたのをってしてこっこてこやってて、はい 何しろ受けの人はやらかいとこじゃないですよ。やる途中にちょっと曲げてみる、もしくはハンバこっちにね、入れる、真似してみる、それを、俺の人のために投げてみる。じゃあ、それを少 し, なしやりました。じゃあ、しょう投げで。このまで彼、に引っ張ってきてくれないから、だから、やって、やって、崩してきて、そのまま行ったら、渡らない。 途中まで行ったら、どうぞ。わざわざ行ったら、どうぞ。どう ぞ, どうぞう。そしたら、こうなる。そしたら、なんかのそのほう結構なるの。だのままやり続けちゃって、いつの間にか彼が引っ張ってきて、それに合わせて、なんかこう、やるんじゃなくて、自分の、自分が、 <笑>こう来てへ、ま あ, ま, あ、ね、まだこう来て、普通はこう来たら、成長性のことをしてきてる、さっきのほが、そして真っすぐ上げて、ここに入ってきて、あまり、えー、<笑>そういう感じでしょ、で、それを、だからどうか、どうぞ使って、彼のだから、彼の反 撃, 反撃、反撃は自然とどうなるか、こう来て、これ。 もっとい で, ううる、ね、でこうやってやろうとすると彼は反撃してこの手をこうくるねだからこの手を利用してこの筋肉利用したのを自分がいいとこさばいてまっすぐ上げてでて。 度ついていって、なるべく、まあもう、どこかかかってたからなかなかついていけないけど、なるべくついて、なるべく攻撃す い, い, いつも攻撃、いつも攻撃、いつも攻撃っていう意識、受けの人がね、受け取りの人じゃない受けの人が攻撃をし、受けの人が攻撃をする、攻撃するよ、こういう感じかあったいです。なんかあったらいいやっ、こういうふうに。 そういうふ う, う風な意識で、ちょっとやったほうがいいかなと思うんすけど、分かるのか、えー。まあ、自由にね、少し5、5分間ぐらい。じゃあ、一挙、昭和で、意味ないらね。どうぞ言って、で、銅像ってやって何度、俺が何か、俺が何か<笑>やるのか、俺が何かやるのか、やるのそういう話、そういう話、ね、分かりますね。じゃあそれちょっとやりましょう。今、いろいろね、その、なんと。 じゃないんだけど、まあ、そういうで、やりましたけど、普通、こういうのをやりましょうか。あの、普通、彼いますよね。僕が、なんか、攻撃した。攻撃する人。彼、どうするいいから、やられる、ぼさっとしてね。ぼさっとしてると、手を取ったら何します次に。蹴るか、こっちにるか。 大体この3つ ね, 蹴るね こ, っちこの大体3つでしょ一番簡単なのはその形でわざわざ難しくてやらないから普通はこうだからこの稽古の形としては点字投げみたいなこういう点字投げと こ, う、ね、こっから四方投げ投げとかあるんだけど四方投げいくかまあ普通はだからちょっと点字投げで稽古点字投げで稽古という意味ではこっからこういうバーンとこういう形 がこう入ってこうそれで、鶏の人、あっ、鶏、受けの人はこう持って、送るで。この人は当たっちゃうと。で、終わっで彼がこうなのね、普通は持って、送るんだけど、これが、こっち、僕が彼に気づいてるか。 来た時にさっきのさっきやったですねあの戦で入るんですねさっきそれと同じだとこう入これは彼が受けたけどここに来る前に手僕も出てここでついた状態カツオンってこうぶ つ, つかった状態でぶ、ね、つかった状態だけ構しましょうよく話しぶつかった状態だとここも固まってるここも固まって る, ここってる両方固まってるこれ普通いついちゃってるだからどっちか力抜いた方が勝ちなのね 力抜いてなんかできた方が勝ちだから力抜く練習したいいついた方が負けだから、いついたやると動けないから。だからこうパツンって来て、カツンってこっちも使った、こっちも使ったって。こういう状態から力抜く練習。力こういうところ抜いて、こう回しておとか。カツンってきた、これね、よくカツンってきた、これ。力入ってると動けないから。力抜いて、こう入っ力抜いた方が勝ちだ。 その練習をやったりだからその稽古方向をいろいろ考えたんだけどいい稽古方法ないから一応こう転じ投げ彼は転じ投げだ。鳥の人は転じ投げにやりますで彼は受けます固まりますこれか受けていいから受けの人はこのまま崩れちゃってバーンいかないでなるべく。 そういう話ね分かりますわかりますよねお天地投げ取り乗せてやりますバーンぶつかりましたここから動かすことは無理固まってっから彼筋肉すごいカチンカチンこれ動かないもんねだから体を柔らかくしてここを動かないとからかかそういう話難しいですけど ちょっとやりたいこと、まあそういうことね、こう、いついた、いついたと、両方に、それを体をやらかくして、体をやらかくして、体をやらかくし て, て、回るとか、と, かちょっと、ね、そういう練習。じゃあちょっと自由にやってみましょうか、うん、ぶつかった状態から、一挙ね、一挙、一挙やりますよ。 こうって、ほら、もう、動いちゃうから、ぶつかってから。で、これやられないためには、これぶつけ、ぶつかってね、ぶつかって、ぶつかって、ぶつかって、ぶつかって、ぶつかってとか、動かさない。もしくは、自分に吸収してる。そして、ここにもらう。これ、こ こ, こ, こからいっちゃうとさ、こう、動かしちゃうと、全然だめ。 こうやってたトら、自分ぶつけたあと吸収この硬いカチカチになってるところを吸収するなんかそういう話だから そ, そ, のそこのそのぶつけたそのなんていうの抜く抜く吸収するなんかわかんないけど最初にここを浮かそうと思わないでただ抜いてそしてなんか そういう練習ね、やらないと。あの、まあ、ちょっと、警護方法の問題みたいになっちゃいましたけど、普通は、こうボタン持ってもらって、はい、ボタン持ってて、これ、はい、やるの待ってますね。で、今回やりましたよね。で、彼女は全然、反撃的に、もかう、らず受けに取っちゃう。こういう感じね。それがよくないんじゃないですか。そういう、ちょっと、思ったんで、そういうふうに言ってど ん, どんちゃう。 かいかに吸収するかにこっちるかちこっちこてン っ, て転がっちーんってこうやってこうやっちこうやっちこうやっちこっちこないこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっちこっっこっちっちこっちっちこっちこっちこっちこっちこっちっち下がりますよね。うん、普通のっちこっちこっちこっ 君の人は上手い受けっていうのは足止めてビューンってやった時に足止めてるから踊るこがあるのこれうまい受けだと思ってる人がいるんですねかそれをうまいからだからそういう話でちょっと一挙の練習です。しょこれ押さない で, できるだけここを動かさない動かさないでまあせいぜい受けたらそして入って下こういう感じ押さない そそうそう、押されたらね、ゲミの下と後ろに下がる。下がれる。じなあ、にそれがサービスゲミじゃないこれが本当のゲミだから。逃げて、来たら押してきて、ら、理るな、ね、何も通れないんですよね、普通の場合。 わっても入れ替わったらここを中心にこうやって、OK、こう来てこう来たらこう来た、ね OK、らこうしてこうこうらこうこうこうこうここうこうこうこうこうこうこうこうこうこってうこうって、こう来たらこってから、うここうこういう力あるけど横でもさ足が止まってたら倒れるだけな話これで、ね、押し倒しちゃいけないってことだ でほらそしてこうコロリンって自分から自ら自分から自らコロリンって倒れちゃったみたいなあの。押し倒されたとかじゃなくておっとおっとっとああ倒れちゃったな何かつまずいて倒れちゃったって自分がねそういうふうにやらないと相手に感じさせるようにやらないとグーッと押したもれでギューッてやってあ押されて倒れちゃったっていうんじゃなくて何かあいつの間にか楽しく倒れちゃったっていうふうにやるのが やるにはどうしたらいいかなってことを考えた。でこ、こう、なるべくなるべく相手のバランスを崩して、やった方がいいですね。あんまりこうしたらない下。そう